さて、ようやく君たちがここに来た、私はあなたたちの力を見るのが楽しみだ。アリス・ユニ・ゲレマーは、あなたがゴスのようにまみえるかわいいとなしいなスーパーゲレマーだし、今開始します。